たった30秒2種目でお腹がすぐに凹む方法というのを紹介していきます万歳して揺れるだけです動画を見ながら頑張ってみてくださいはい、皆さんこんにちはタートルです今回はですねお腹を凹ませるために大切な体の前側と後ろ側をしっかり使っていく万歳ゆりかごを紹介していきます お腹をへこませようと思うとつい体って腹筋するように前側だけに動かしてしまいますよね。ですが実は体を後ろ側に動かすことによってお腹はよりへこみやすい姿勢を手に入れることができるんです。なぜかというと体の前と後ろのバランスが悪いだけでお腹ってへこまないんですね。むしろへこむ姿勢というのが崩れてきてしまって猫背や反り腰腹圧のかからない姿勢体が上に引き伸ばされてなくお腹が出た姿勢という風になってしまっているんです。今回たったの2種目30秒ずつだけです。簡単なので見ながら 一緒にやってくださいそれでは紹介します、はい、うつ伏せになった状態でスマホは顔の前に置いてください足肩幅手も肩幅ですこのままバンザイをしながら手を下ろす同時に足を上げるバンザイ足こういう感じでうまく30秒揺れてくださいこれで体の後ろ側を全部使うことができます行きましょうスタート こういう感じでね、安西、足、安西、足、これだけです。慣れてくると、こういう感じで。別々ではなく、同じように動いてくださいしっかりこれでね。姿勢が良くなります。頑張って。オッケー。 ちょっと腕だるいと思うんで回してください今度は体の前側です上を向いて寝ますスマホ持っとかないといけない方は顔の前を置いとってください見なくていい方は置い て, いてくださいスマホ持たずにできる方は万歳して足を上げて下ろすと同時に起きるこういう感じですスマホ持っとく方はここでいいです足を上げたら こういう感じで動いてください。万歳して辛い方は手はここでもいいです。万歳する方がきついです。呼吸は長く吐いてください。それでは30秒、行きましょう。行きます。スタート。腰はしっかり丸めて。息は長く吐けば吐くほがいいです。 十五秒頑張ってあと少しですあかお疲れ様でしたたった三十秒2種目一瞬でしたねこれぐらいは毎日やってもいいんです 腹筋というのは24時間で回復すると言われているので動画を見ながら毎日1分やってみてください必ず姿勢が良くなったり反り腰が改善されたり行った翌朝お腹がへこんだ気がするそういった感じでモチベーションがどんどん上がっていきますので参考にしてやってみてください頑張ってやったよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました